今回の GT+ プラスは今シーズンのスーパー GT で心に残った衝撃シーン一挙大放出さらにサーキットの女神レースクイーンにロックオン普段見られない女神たちの素顔に迫るそしてついにベールを脱いだ新型スバル b r z その激レア映像を大公開まずはこちらまちゃんのレース中失礼します今回はいつもサーキットで映えまくっているレースクイーンの皆さんについていいいいいろろ聞てみたいと思いますサーキットを華やかに彩るレーースクイーンスタート前にはグリッドボードを掲げレースを華やかに盛り上げたりと。 スーパー G. T. のさまざまなシーンで、大活躍しています。そんなレースクイーンに、まきちゃんはどうしても聞きたいことがあるようです。お、見てください。とってもお綺麗な、まさに映え。の方がいらっしゃいます。お忙しいところすみません。レース中失礼します。お。見てください。 おーきれい鮮やかなコスチュームが印象的なペラチンさん本当にこの素敵なコスチュームだと思うんですけれどもなんかどういっったポイントとかかてありますか確かにレースクイーンのコスチュームデザインはチームによってさまざまとても個性豊かですがどんなコンセプトで作られているんでしょうか 和光図カラーを基調としていてい今までよりも白の部分が増えて、はいはいえー、とピンクと青の部分がよりはっきりとした色になってますでサーキットで一番目立つ色だと思いますよね、はいはい、チームのイメージカラーを基調としてより目立つように工夫されているんですねぜひカメラに向かって決めポーズをお願いします になるここでまきちゃん大胆なお願い決めポーズを本当におこがましいんですけど伝授していただきたくていいですかはい頑張りますお願いしま す, 願いします ど, うどうされてるんですかそうですねちょっとウエストが細く見えるように、はい、やっぱり腰にこう手を当てて写真でも足が長く見えるように、はい、思った以上にこう開いたりしてますえ開いた方がいいんですか はい、いつつまままま先で立つつま先ででバランスが難ししいすすすすすよ ね, そうですね結構体幹が鍛えられ前、はいはい、前にに出んかてて足長効果を狙っちゃんの決めポーズなょっとこう手でウエストを細く見えるようにいますよね。<笑> ここからは GT500 レースクイーンコスチュームコレクション京浜リアルレーシングを応援する京浜ブルーナビゲーター2020のエミリーです2020年シーズンの京浜レースクイーンのコスチュームはこのハイウエストのパンツがポイントになっています ブーツとパンツの素材が同一素材で作られているので抜群の足長効果がありますよさらに胸元にドドーンと大きくプリントされた景品ロゴで景品愛をアピールしちゃいます2020年シーズンもチャンピオン目指してイケイ景品たくさんの応援よろしくお願いします、はい、続いてはあかっこいいキーパーエンジェルズ ミヤミさんポイントはこのスカートの形が V になってて、はいはいはい、綺麗に見えるうそうですねここが、はい、結構生地感とかも珍しい感じがしますけれどもで、ね、あっキーパーが、はい。キーパーコーティングをイメージして、はいはい、このスルッとここでまっちゃんが再び決めポーズに挑戦 キーパ ー, ポーズ、キーパー、ポーズ、お願いします。これが、けいになってます。あー、はい、はい K はい、はい、えー。え、可愛いですね、これ、せーの、キーパー。続いては。三十六号車、T. G. R. チーム、エーユータムスを応援する。エーユー佐伯拓胤の近藤みやびです。コスチュームのポイントは。 サイドスカートのセクシーな部分とトータルで見てもらってスタイルがより際立つデザインとなっています皆さんこんにちはモチュールオーテック GTR を応援する2020モチュールサーキットレディの伊沢萌香ですスチュームののポイントは毎年赤色の ショーなんですけど今年は首元のフリルといろんなところに足しらわれたパールがすごい可愛くて特徴的なコスチュームになっております。 決めポーズとかってありますか。決めポーズは、基本的に、私たちのチームはオーソドックスなポーズが多いので。はい、多分やりやすいと思うんですけど。そうですか。はいち、ちょっとやっとできるかも。うん、はい、足をちょっと、こう、引き出してする感じで。で, で。で、こういう感じですね。あ、これだけ。あ、そうだったり。で、なんかやってとか、い、そうなんです。以上、岡添真紀ちゃんの。 レース中失礼しますでしたコロナ禍の影響により開幕が7月にずれ込んだスーパー GT2020 シーズンー異例のレーススケジュールの中数々のドラマが生まれたそこで特に衝撃的だった名シーンを厳選 心に残る衝撃シーン大特集。皆さん衝撃シーンと聞いて思い出す場面ありますか？今年はでもかなりたくさんありましたよね。衝撃シーンだらけだもんね。うん、まずシーズン始まっていきなりあのスープラの独占ですよね。今シーズン GT 500クラスはトヨタがニューマシンスープラを投入。 日産は GT-R を一新ホンダは史上初フロントエンジンの NSX での参戦となった開幕戦富士なんと1位から5位までスープラが独占するという衝撃的な幕開けとなったあと何だろうな印象的なのは何ですかね まあ、星野監督はね、<笑>うん、なんかあのすごく、平、は、峰、い、選手と監督が、平選手の活躍を人一喜んでるし そ, うそうそうそうそう、それがすごいね、なんかこう、男気ある走り、監督も好きなんだろうし、うん。今シーズン、GT500 クラスにデビューした29歳の遅咲きルーキー、平峰一樹。 加入したチームはあの元祖日本一速い男星野和義率いる星野監督の前回魂を彷彿とさせるひら峰の生きのいい走りが星野の胸を熱くしているさあそしてひら峰一気に5コーナーだものすごい飛び込みだ さらに星野の心をわしづかみにしているのが強気な発言。た玉持ってるよ。あ持ってますか。持ってるよ。ないの玉。いやない の, いの玉。前にいる車とにかく抜いたろうと思ってとりあえず暴れてきました。とりあえず暴れてきました。 そんな平峰の番組一押しバトルがこちら前回魂の申し子平峰和樹バーサスイケイケ男関口優秀英雄スープラ関口といえばこの発言負けたくないというか誰にも負ける気がしないんでそんなイケイケレース人生を歩んできた関口に 平嶺が真っ向勝負を挑むおーそこから行けろっていうおーお い, おい近すぎるよう近すぎるお<笑>すごい押し出しそしてなんと関口を追いやられてかわされてしまった、ね、星野の全開魂を受け継ぐ男平嶺の男気あふれる名バトルだった まだまだ続く衝撃シーン上位を狙うレイブリック NSX とキーパースープラ同時ピットインその時キーパーキャシディがレイブリックに追突レイブリック NSX はマシンを破損レースを台なしにされてしまった山本直樹はこの表情破損 レースを台無しにされてしまった山本直樹はこの表情スープラ NSX スープラ衝撃のスリーワイドストレート伸びるストレート伸びるまた並んだまた並んだそしてサイドスリップを使ってスリーワイドだスリーワイドだ西浦博明が横から並んでくるそして坪井が前出たベテランの技と若手の勢いがぶつかり合った衝撃シーンだった さあそれではここからですけど、はい、中でも一番、えー、衝撃だったシーンをそれぞれに上げていただきたいと思いますここからは3人の心に残る衝撃シーンを発表それじゃあまずはマキちゃんからお願いします私はこちらです第6戦鈴鹿でののスバル、BRZ61、号車の発射できない おぞえが選んだ、岡副真キちゃんのレース中失礼します、ドライバー交代のとき、メカニックさんだけでなく、ドライバーさんもかなり慌ただしく動いているようですが、一体何をされているのでしょうか勝負の鍵を握るのが、ピット作業。 ここで順位が大きく入れ替わることがあるまさにレースの肝ケイヒットしかしそのためピットで行われるタイヤ交換給油そしてドライバー交代は迅速に終えることが重要となります今回はちょっと見えづらいドライバー交代を深掘り レース中失礼しますあのフィット作業の時にすごいドライバーさんたちも慌ただしく何かされてるじゃないですかあれは何をされてるんですかなんかすごいガーッと降りる前にあのいろんなものがついてるんでそれを外したり、はいまあ、次の人のためにベルトを緩めたりとかして、はい、素早く。 交代してます何秒ぐらいの間に実質されてるんですか大体20秒ぐらいですね20秒、はい、実際にその作業を見せていただいてもいいですかお願いしま す, <笑> 分, かます分かりましたかります<笑>ドライバーさんはいろいろな作業をしているそうで今回は特別に見せてもらえることにそれではドライバー交代 選手が降りるまでなんと3秒続いて千代選手が乗り込み手前のメガニックさんがシートベルトを締め同時に助手席側でいろんな線をつないでいますシートベルトを締めるまで20秒 ゃ 軽, 々 軽, 々 軽, 々軽々すぎてびっくりしました軽々素早くやんなきゃいけないんでね僕らしかもやっぱりなんか線がたくさんありますね、はい、そうなんですよあのドリンクもあるし、はい、これ見てもらうと分かるんですけどこれ無線機で、はい、これドリンクの方を刺すところで、はい、あここについてらっしゃるなんでピット入ってきたら「はい、ピット入ります」機て無線を入れてこれを外す、はい、でその次に止まったらシートベルト外して、はい、でハンドル上げて出るっていう、はい、全部で20秒、えー、千代君が乗ってベルト閉めるところまでで20秒で収める、はい っいやまあ緊張しますよ、ね、やっぱここでもやっぱりこのタイムを稼げるんで無線とドリンクホースの脱着同時にステアリングを跳ね上げシートベルトを外していましたではレース中の様子を見てみましょうピットロードに入った時点ですでに無線とドリンクホースを外しています 迅速にドライバー交代を完了させるため停止する前に交代の準備は始まっているんです短い時間でより正確に早く交代するっていうのが僕ら求められてるんですごい大変です、はい、びっくりしましたすごい線がたくさんありすぎてさっきのあの横にとかあるのねもう、はい、教えてください<笑>、はい、じゃあぜひお願いしま<笑>とマキちゃんドライバー交代に初挑戦 シートベルトを外し、降りるままでを計測しますで実際はここにレバーがあるんで、これを引っ張るとハンドルが跳ね上がるんで、でで 止, ままあ、止まったとして仮定したら、まずこれをバックルをどっちかにひねって、さあ、いよいよ緊張の瞬間です。 怖い怖い怖いうわーすみません な, さい、えー、<笑>なんか出てくる時おじいちゃんみたいなったけど大丈夫<笑>今何秒ぐらいですか十 10…、25秒くらい25秒アウ ト, アウトめっちゃドキドキしてますもん今<笑>ここも下げもすごい大事ですよねいっぱい練習して乗れるようにしてくださいめ<笑>っちゃ緊張する寿命縮む本当にこれは さらに心に残る衝撃シーンの連発この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします GT 2020心に残る衝撃シーンを発表私はこちらです第6戦鈴鹿でのスバル b r z 6 1号車の発射できない発車できない第6戦鈴鹿スバル b r z は2位を大きく引き離し勝利は確実と思われたしかし そしてクラッシュだ SG ーなんとセーフティーカーが宣言されるこれでピットインは禁止になりスバル入れない岡えの衝撃シーンは発射したいのに発射できない井口拓人のこの切ない表情 ビットインのタイミングを逃しスバルは一気に12位まで転落優勝争いからも脱落、えー、横水さんお願いします、はい、はい。僕の衝撃だったのは気になるなはい、えー。第6戦モチュール GTR の大逆転勝利ですねドラマの始まりは公式予選 とモチュール GTR 松田次業がアタックに失敗マシンを大破してしまったこれで最後尾からのスタート迎えた決勝レース中盤セーフティーカーが宣言されたその時だった セーフティーカー宣言とほぼ同時にピットに入ったモチュール g t r がトップに立ったモチュール g t r は最後までトップを守りきり大逆転勝利まさに地獄から天国を味わった奇跡の衝撃シーンだった地獄から天国を味わった奇跡の衝撃シーンだった 松田選手も前日クラッシュをしてメンタルがボロボロだったんですよ そ, う そ, うです、ね、その中でトップでゴールするっていうそれを任務を完遂したところもやっぱり素晴らしかったと思います、ね感動しましたね、では中尾さんお願いします僕はですね果たして中尾が選んだ衝撃シーンとはスーパーーパ心に残る衝撃シーンを発表僕はですねはいこちらです 第3戦、えー、ロータス柳田選手、うん、それは第3戦鈴鹿 GT300 クラス4台による3位表彰台をかけたバトル中に起こったそして井口がインをねじ込みたいねじ込みたいそして柳田だ柳田だ柳田が柳田 が, 柳田が入っていった3番った ロータス柳田正尚が一瞬の隙を突き2台を一気にオーバーテイク3位表彰台をもぎ取った技ありの衝撃シーン柳田選手も500クラスも経験しての、はい、やっぱりベテランの中で、うん、ああいう瞬間にやっぱ出ますよね経験値というか、うん、あそこでなかなかねあのスプーンの中で。はい コーナーの中でで抜きってねね見たことないすから、ねはい、こ最終戦には今回上げたものを超える衝撃シーンがあるかもしれません最終戦も絶対にお見逃しなく FIAFO ジャパニーズチャンピオンシップがツインリンク茂木で開催された第7戦はオールスターとの平響が開きレイジとのバトルを制し今季6勝目や 続く第8戦も平良がホールー・ウィンチャンピオンに王手をかけた第9戦平良のチャンピオン獲得がかかった大一番平良はトップでチェッカーを受けるがライバルが意地を見せポイントを獲得しチャンピオン決定は次戦へ持ち越された スーパーパチームラインナップチチーームム国密の山本直樹です秋田田助ですす秋田一丸となってタイトル目指して頑張りたいと思います僕は移籍して1年目になるんですけど、えー、チームに皆さんと力を合わせて、えー、チャンスを達成できるように頑張っていると思いますついにチャンピオンが決まるスーパー GT2020 チームラインナップ マックスレーシング B ドライバーの宮宅篤です今年から参戦している新規チームですが、A、チーム一丸となって、少しでも高い順位を目指して頑張っていきます F4 からステップアップしてきたばかりなんですけど、皆さんの足を引っ張らないように頑張りますチャンピオンの可能性を残すのはなんと10チーム、史上まれに見る大接戦の GT500 チャンピオン争い。 歴史的瞬間を見逃すなこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました、うん、GT500 チャンピオン決定 <笑><笑>見逃すなよ